皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月8日、昨日、スレア海岸でタロットメタルの破片を集めましたので、それを錬金釜に入れて、ようやくロスターのお題をクリアすることができました。破片を100個集めるところから始めるのは精神的に大変ですが、それでもロスターのお題に備えてタロットメタルをストックしておくのは無駄な気がします。それだけのために、ドグランを1枠使うのはもったいないかもしれません。 オルフェアの町に、ヨロズヤロココさんがやってきました。家具のレプリカリストを増やしたい人は、忘れずにチェックしておきましょう。白いアイコンと黒いアイコンのどちらを買えばいいかいつも迷いますが、黒いアイコンを買うのが正解です。何かいい覚え方があったら、教えていただければ幸いです。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。